肉眼で見るとねかなり明るくこう輝いているのが見えますね。コイン電池の作り方です。でそこれロシなんですけど、まずロシで1円玉で型を取りますね。えっと細かい解説なんかは。 動画の概要欄の方でリンク貼っているのでそちら見てください型を取りましてこれで3つ取って一円玉よりちょっと大きい。 1円玉で型を取って2枚重ねで書いてるので切り抜いてるので1円玉よりちょっとだけね大きくはなるんですねこれまずこれで3箇所切り抜いて2枚重ねるのでロシが6枚できましたで次にですねこっち10円硬貨なんですけど 10円の効果のほうが、えー、とプラスになりますねプラス正極になりますね電池のねその上にロシを重ねてロシを重ねて、えー、と1円アルミ効果ですねこの状態を作りますこれで、えー、と電池のワンユニットができますね電池ワンユニットですねこんな感じになりますかね これと同じこれと同じ作業を、まあ、4枚ぐらいでもできるんですけど LED からするぐらいってのね34枚でもできることがあるんですけど、まあ、いつも6枚ぐらいでやってますこんな感じですねこれで えっと、銅板ロシ、えー、まあアルミニウム板のユニットを 6, 6個できることになります。でこれを、えっと、1ユニットだけだと電圧が上がらないので電圧効果激しいのでねこれを重ねて123456と。6ユニット。 の状態を作るわけですね、えー、とポイントとしてはロシがあんまり小さすぎるとあのこっちでこの短絡してしまうのでねあの接触してしまうので銅板とアルミ板が直接あの接触してしまうとそれで電圧が起こってしまうので、まあ、ちょっとだけあのロシを大きく切った方が安全かもしれません。ただあんまりこう ロシがあんまりあのこうやって伸びすぎてるとねまたロシ同士が接触しちゃったりするので、えー、ちょうどいいぐらいのロシを切り抜いた方がいいと思います、はい、これをこのままだとガタガタしてしまうので壊れやすくなっちゃうのでまあセロテープでもガムテープでもいいんですけどこうやって、えー、重ねたままテープでぐるっと。 周りに刺していますすこんな感じですかねあとは要はねあのここに酢酸を垂らしてこっち LED があるんですけどこれを接触させれば、まあ、逆ですかね転倒するっていう話なんですけどまあ LED の方ねこの足の方を曲げてしまって。 ユニットの幅にに合うようよですね足を曲げてしまって直接差し込む方法もありますけど足を曲げてこういうふうにですね差し込む方法もありま す, すね器の上に電池セルを置いて酢酸薄い酢酸薄めたものですね 1% から 3% ぐらいあれば十分じゃないかと思います。まあ、電解液ですねで今ちょっとこれ明るいので LED が光るのがちょっと分かるかどうか。LED のライトはあの指向性があるのでこれ向きによってね 肉眼では光ってるのは見えるんですけど「電気」って切っていますね。 LED を足をちょっと曲げて直接挟み込んでしまうとはいこんな感じです あまりテープ使いすぎてもこう変なふうに接触してしまうのではみ出したロシとかね接触しやすいのであまり余計なことしない方がいいかもしれないですけどもこうやってリード線使わないようにねこっちの方がスタイリッシュに見えるかなっていう感じがしますね。電気をちょっと消してみてみいこのぐらいに見えるんですけ ど, ど 肉眼でかね光を扱う実験っていうのはなかなかね撮影の時に難しい面があるんですけど、えー、肉眼で見ると、ね、かなり明るくこう輝いているのが見えますね。 えーまあ、身近な金属っていうことで高価、えー、なんですけど、まあ、お金をね材料に使う教材に使うっていうのは、まあ、好ましくはないんですけど、えー、使い方を間違わなければねあの悪意を持ってあの、まあ、悪用するっていうんですかねっていうことがなければあのそんなに大きな問題じゃないんじゃないかなっていうふうに思っています。